演舞開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録をどうかよろしくお願いしますファミリーマークのチョコパンケーキチョコアンバー ア, アーモンドのネコを食べてみますこの中にアーモンドは入っていれてもらるでしょうかチョコとアーモンドは相性いいんですからねこれは楽しいです だけ ど, これどこまでが1個どこままでが1でナナが個上ののにちょっとアーモン乗っていいいるのかなではたただきます もうパンケーキでももっちりしろしてるですけどす、アーモンドがちょっとどこにいたんだろうっていう感じがしますね。香ばしさもさほど感じませんでした。もうちょっとアーモンドが大きかったり、量が入ってでもよかったかなと思ってしまいました、まあ。そこは残念ですね。というわけで、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部終了。